コロッセオは誰もが訪れたいイタリアの人気観光名所ですローマの中心地にあるので移動の問題もありませんとは言っても知っておくべきいくつかの事実がありますコロッセオは円形劇場であり長きにわたって多くのローマ皇帝により建設増設されてきました コロッセオでは剣刀士ががが戦戦ったたたりりいい再現されれ処刑が行われていましたコロッセオの下では、囚人が処刑を待ち、世界中の動物が檻に入れられ、遣唐使が闘技場に入る準備をしていました。コロッセオは、その歴史を通じて多くの処刑が行われたため、現在は死刑を表すためにも使われています。 世界中どこかの囚人の死刑判決が経験になるとコロッセオの夜間照明が白から金色に変わります西暦80年、今から2000年近く前に作られましたが現在でも世界最大の常設円形劇場ですほぼ2000年の歴史があるにもかかわらず戦闘娯楽はその約4分の1しか行われていませんでした 近年では、トレーダー、アーティスト、職人がそこで働き、人々はそこで祈り、埋葬する場所としても使用されていました。幸いなことに、現在は保存されており、観光名所としてのみ使用されていますが、コロッセオは様々なショーやイベントの背景として使用されることもあります。 コロッセオに行く場合、私からの唯一のアドバイスは、事前にチケットを予約し、早朝に行くことです。そうすれば待ち時間が少なくなり、より楽しめることでしょう。これらの事実が、コロッセオの長い歴史について、さらに学ぶきっかけになることを願っています。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をお願いします。